皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月4日。人が少ない深夜早朝に大富豪をやると、CPU が代役として3人入ってくることがあります。この CPU は、試行時間がほぼゼロなので、サクサク進む上に、そんなに強くありません。というわけで、こういうことになります。 7段になるまでは代役が入りますので、どうしてもという場合は、この技で7段まで上げてしまう手もあります。ただし、この動画では推奨はしませんので、各自の判断にお任せします。そんなわけで、今週の収穫もなんとか無事に終わりました。バンマの塔で、ギラムマジックを使い忘れるという失態がありましたが、48万点までの報酬を回収できたので、ほっとしています。 今週のリーネさんはいい仕事をしてくれました。ありがとうございます。来週の対門小合成もよろしくお願いします。そして、フェスタ・インフェルノが始まっています。9月6日までなので忘れないうちに行っておきましょう。今回は解明主名部です。8人バトルなので予習しなくても大丈夫です。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。